シフト コ, コマンド R。いけるのかなじゃあ。あ、今、録音しています。ああ、なるほど。ちょっと後でどんなふうになるかわかんないですけど、とりあえずじゃあ、撮ってみます。まあ、試してみますか。はい。あと、あの、オメガって、やっぱり適当にシンプルとかやってくれる感じなんですかね。はい、つまり、シンプルしないとわかんないようなことも、適当に試しながらやってくれるんですかね。 それはやってくれると思います。シンプルはそもそもそ、その、はい、型の、うん、いや、まあ、どこまでやってくれるかな。あとうがそうですよね。なんか何、何回簡約を許すかとか、結構重要そうな気がしますよね。基本的にはでも、シンプルって、ベータ簡約なんですよね。そうですよね。ベータ簡約は、なんか、その型システムに入ってるんですよ。そのベータ簡約、ベータ同値なものは、この。はいはい。 なんだろう。型チェック、その、進むっていうふうになってるんですよね。あとあれが停止することもわかってるので。あ、そうそうそう、そうです、そうです。これによって戻ってこなくなっちゃうってこともないだろうこともない、そうです、そうです。ただ、再起とかがあると、そこの再起の段階でストップ、簡約がストップしちゃうんですけど。はいはいはい。<笑>なんで、私はあんまりその、なんだろう。 シンプルは基本的にはあの、人間が見るためだけにやってて、コックに納得させるためにシンプルが必要っていうのは、あんまり、あんまりないんじゃないかと思ってます、どのタ ク, ティックに例えば今回だと、はい、この DIV、はい、DIV2 みたいなやつを、はいの、1回開かないと、例えばオメガならオメガが進めなくなっちゃうみたいなケースって起きてないんですかね。 そのアンフォールドは必要だと思うんですけど、アンフォールドじゃなくてシンプルに関してはない気がしてます。はい、あかだからアンフォールドぐらいはしてそうみたいな感覚。そうですね、いや、アンフォールドは オ, オメガは勝手にはしないですね。ああ、なるほど。はい アンフォールトとオメガの違い、あアンフォールトとシグマの違い、シ グ, シグマじゃなシンプルの違いって何だろうっていう気持ちになりますけど、その、かその辺はコックで制御できるんですよねその。どこまでシンプルで展開して、どこまでアンフォールドしないといけないか。シンプルはもう完全にベータ同値で、フランクへあの同値だと思われますけど、アンフォールは明確的にやってあげないと、僕はなんか、結構、あの、 進めてくれないことが多いんで、アフォールドは結構あるみたいな感じですね。ねこれ、オメガがやってくれたことを表示させる方法とかってないんでしたっけああ、いや、ない気がしますが、例えば、でもオ メ, オメガでやったものをあの見ることポイントすればいいのかなそ う, そうそうそう。なるほどいうことはもちろんできて。 はいあこれも。オメガしたあとプリント言い分だうわでかそう、あのオメガはそのかなり強力なエンジンが走ってて、なんかそれが結構。 人間によよ、て、読めるとは全然限らない気がします。わけわかんないですね。確かに、オメガアルゴリズムがそのまま走るわけですよね。そうです、そうです。ML のコードがあって、ML のコードが勝手になんか走っていくんですよね。<笑>で、タクティックを。 タクティックをなんか使って証明するというよりかは、もう直接証明項をなんかガチャガチャまあ、でもそれはそうなりますよね<笑>オ。オメガアルゴリズムがきっとその証明項を作るアルゴリズムなんですよね。そうです、そうです。<笑><笑>まあ、そうですね。だからオメガはある程度はブラックボックスになっちゃうと思うんですね。うん証明したときは。 <笑>逆にそういうの覚悟で使う薬ですけどね、使うときは<笑>。でもまあ、証明できたら勝ちなんで。<笑>はいはい、だいぶ証明のサイズ変わりましたよね、お<笑>願<笑>、はいですじゃあ、次のここいきますか。 <咳>次のやつはイーブンスクエアってやつで、イーブンだったときに、えー、リブツーの2乗のダブルのダブルは、えー、なんじゃこりゃ、n の2乗と等しいみたいなことで、これはなんかさっきのを使えば、ダメか。 イブツーの2乗、イブツーの2乗、イブツーの2乗のダブルのダブル。こういうのは確かにオメガだと苦手な分野だと思いますね。うん、でも、私もこんなパッと見てわかんないので、の紙で一回こういうのやるときは、 でどうやってやるかを書かないと、私はこんなんでいきないですよね。t かける。これ多分ダブルを分配できればいいんですよね。はい、かける中に1個ずつダブルを入れられると。ああ、そういうことですか。うん、1つとダブルディブ2の形が2つ出来上がってみたいな。 のができると良さそうですけど、まあ、できるかしっというかわかんないですけど。ダブル A、ダブルの中が掛け算のときってことですよね。ダブル A かける B みたいなやつは A かける B たす A かける B なんで。だから、でダブルがいい。だからそうですね、ダブルに、だからダブルを左側に入れるか、かけるの左側に入れるか、右側に入れるかみたいなのが両方できないといけないんですかね。うん。なかなか。 でもその方針だった人はなかなか大変かもしれないけども人間が見るとそうかなみたいな感じですよああダブルの掛け算を外に出せるってやつですね あ, あ、待って待って、ちょっとか。これだから、単に交換すればいいのかなダブルとかけるを交換できればいいんですかね交換っていうか、その、うん、えー、っと、結合法則というか、うんうんうん。かける Div2n する前にダブルする。ってできれば、一個ずつ外せるみたいな。はいはいはいはい。 えいやでも出したところで N。 ああ、ダブル、ダブルディブツーが消えて、 あ、そっ余計、余計は、余計難しくなりません。分<笑>かんないですけど。<笑>ちょっとあ、そっか、ダブルってそっか、たしさんで定義されてるのか、これ。<笑>ああ。そうそうそうそうそう。 まあ、そこは掛け算と2倍と同じっていうのを1個作れば同じ話ですけど。 ちダブルあ分かったダブルと足し算が分配できればいいんです。ダブルと足し算分配ってどっかありましたっけダブル。あ、あちょっと待ってください。掛け算分配するやつありますね。ダブルマルとてていうかあれか、だから、んダブル、ん待って、ダブルで。あ、いや、だからいいんじゃないですか。あの。 分配法則の逆ですよね、ダブルを開いた後に足し算になって、でそれぞれの、なんだ、その足されてる掛け算の項から共通な DIV2 をくくり出せばいいんですよね。そうそう、それが多分これじゃないですか、これがやってること なので、えー、ところでこのアンフォールドするときに、アンフォールドする範囲を狭めたりってできないんですかできます、できます。例えば、今回だとこの内側のダブルだけアンフォールドしたいなみたいな気がするんですけど。あ, あります、あります。よくあります。 あ、いいんじゃないですか、これ、あっ、分かりました、わかりました。このダブルマルト LR を使う。あ本当に思いっきりやりましたね、すみません。そうそうそ う, そう。<笑> 全, 然<笑>全然気づいてなかった。いやいや、でも中ではその分配式どうのこうのっていうのをやってるんで、一緒なんですけど。そ う, そうですよね。名 前, これ名前がこれが欲しかったやつですよね、<笑>確かに。そうそうそ う, そう、これですこれ。ありました、ありました。<笑> えまあとりあえずイントロ N するとして、あ、イントロ N で E 分、E 分はなんかある。いや、EN とかにして、イントロするか。イントロして、で、えー、ダブルのマファと N を一個だし左側を出して、 次、右側をオーバー。つまり、こんな感じで、L r リライトして、えー、これレコーディングって画面もレコーディングされてるんですかねどうなんでしょう。レコーディングされてることを祈って、それで、あと で, もこれ後で自分で見ると恥ずかしいかす、ね。 <笑> 何, 何手間取ってんだよみたいな。まあ、で、ここで、えっ、ー、と、さっきのレンマを使うんですね。なんていう名前だっけ。RTD ライトのダブルの イ, ブ、えー、イーブンダブル がで、きるんでこれなのでい、okay. けそうです、ね。る。リライトでカンマ区切りでできるの知りませんでした。ああ、これ便利ですよ。あのリライト連続するときに<笑>。リライト連続するときに便利です。たまにあるんですね。リライトが続くと。でメインテージは何を言ってるかっていうと。 えっ、ー、と、なんだろうね。ダブルの P2 乗が N2 乗と等しいんだったら P は0。あ、なんかこれあれですね。マイリフを使いたくなるやつですね。<笑>えっと、これ機能法でやってるんだけど、清楚機能法でやってる。<笑>清楚機能法でやってます。 えー、いいですね。だから、N がちっちゃい数に対して全部使えるようにします、ね、ですで、えー、方針が清掃機能法で、えー、やりたいのは、えー、P2 乗のダブルが N2 乗と等しいときに P が0で、えー、機能法は N に関して回すっていうふうにしてるようですね。なんかこう。 なんかパッと愚直に考えたら P で機能を回すのかなと思うんですけど、P じゃなくて、えー、N にやってるっていうのがなんか、ここではなんかミソなんですかね。ミソな気がします。で、えー、ちょっと待って。えー、ここで整素機能を回しますと、こうなるんですね。で、 えー、n が e q n a u g h t d e c e q n a u g h t d e c e q n a u g ッ t d e c n なんか n がこ こ, ここで出すデストラックト n じゃなくて n が0と等しいかどうかに関して、えー、場合分けしているのがちょっと珍しい気がしますがここはとりあえず1個目は、えー 変わ0のときの証明で、0のときはデストラクト P して、そうすると P がサックのときにディスクリミネイトで、ゼ0が矛盾するんで、P がサックのときにサックサックになって、このダブルでサックがいっぱい出てきて、0と矛盾するんで、ディスクリミネイトで消せて、 つまり、P は0という意味なので、でねまあ、0の時は簡単。N が、<笑> N が、えー、0じゃないとき0じゃないときにあ、なんかアドミッ こ, こを完成させてねて。えー、っと、えー、っと、N が イいブンであることを、え、まず、証介。N は、 で、イーブンの定義は何だったかっていうと、イーブンの定義自体は 結, 結構原始的なんですよね、原始的なんで。 これは使えなくて、ダブルだったらインブ分が4みたいな。あったあったあった。えパラメーターになってますが。あ、違うか<咳>。N2 乗がダブルなのであって、N がダブルとは誰も言ってない。 ちゃぶちゃぶ、イーブン、あ、これがあった。これがあるんだ。これを使うんだ。イーブン、イーズ、イーブン、タイム、イーブン。これを使えば楽勝って言うですね。まずアプライしましょう。<笑>ほんで、ダブル、 ダブルイーブンで、そのダブルは何やねんみたいな感じで、イズ、p、かける p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 そうかそうか、リライトあそる。かそこか、そしたら、ウィズ・イライナー。そういうことね。OK、OK、OK。これで、A の E ンは証明できて、次、またこれ。これなんか、どんどん深くなるの嫌ですね。なんか、いい書き方ないか。 アサート、アサートみたいな。アサートするたびに深くなるのがちょっと嫌なんですけど、まあいや、あまり気にしないことにしよう。えー、っと、これは、何かって言ったら、えー、T、がイーブ分であること、証明がここから始まる。なんかいい、いいデュレットの置き方、ある人がいたら えー、おえっ、ー、えちょっと待って。P がイーブン。じゃあじゃ P がイーブンであることの証明じゃあ、くゃちょっと悪い。ああこれでいいですね。P がイーブンであることの証明で。 す、sure.。 なんか聞こえなくなりました。あ聞こえなくなりました。あ聞こえました。聞こえますちょっと考 え, 考えてました。えっ、ー、と、はい、なんかい い, いいアイデアありますえー、P がイーブンであることの証明を今考えてます。あ分かった分かった。イーブンスクエアだ。どうかな<笑> ライーブンスクエアを、えー、h ロでやる。で、じゃあ、反対向け。ちょっ と, ちょっとここじゃない。で、イーブン N は、あそこから、アサンプション リライトこれでリライトしてですね。h 0の左辺をリライトして、ダブルダブルにして、ダブルがインジェクティブみたいな。ダブルインジェクティブみたいな。ないかな。ちょっと失敗かな。 あ、あったんだ。ダブインブ。OK <笑><笑>、OK。これをかませると、p る p がダブになる。なんで、OK、OK、OK。だから、P の、やっぱり、P の二乗が、 イーブスクンスクエアか。イーブンスクエアイーブンスクエアやって。スクエアプライヴンスクアイヴインスクエアイヴンンスクエア ででなんだっけ二乗が二乗がいいなって。イーブンイズイーブンタイムズイーヴン。ああおやつありがとう。 つが届けられてきた。えー、っと。で、リライトですね。リライトイーブンスクエアでダブル。教えちゃうか。ゃっゃ イ, イーブン。ほんで、わかったわかった。これで、えーイ、ダブルを消す。ダブルイングを消す。ダブルイング。リライトダブル。 アプライダかっこいいかなアインインインインインインインインインインインするとこのンインインイダブルインブをインインインインインインインインインインインインインインインインインインインインインてンインインインインインイーブンインインイーブンインインインインイインンイン これでいいよ。これでいいイこれで P がであることの証明ができて、で、最後、ラスボスは P が0を証明。これはラス。 へで、なんか、書いてあっ、テキストに書いてあったのは、まず、ダブル、んすいません、イーブンダブルで、えー、t を、えー、ダブルディブツーの形にして、さらに、えー、イーブンゼロ、なんだ、さら、イーブンゼロ、ゼああ、右辺か。 変もダブルの形にして。F f イコール、F イコールでダブル取って、あれ取って、あとやってるね。取, る取って、DivP2 イコール、DivP2 でアプライ H。H ってなんだあ、あ, あ ?H は、 機能法の過程か。機能法の過程で、ここで P が N よりずっと低いから、結構は DIV2 の P か。DIV2 の N は、 んこれで、あ、そうか、リブ2はどっちみち0だからっ<笑>で、証明しないといけないのは、n がほんまに、div2n がほんまに小さいかっていうことと、リブ2の2乗がダブルの GP、の二乗になるか。うん、なんかややこしそうだけど、やってみよう。あれ、なんかインメントが変だな。 えっ、ー、と、デグにの n が N より小さいこと。これなんか、前、似たようなやつを証明してたような。まんまのはないのか。まんまのはないけど、 これがいいのかなこれが一番似てるものかなもっといいのがあるまあいいや、これを使おう。これをデストラクト。N は N とし こ、うん、うね。こうすると H1、H2 に分かれて。